1月末、シクストーンズ田中一樹と見られる男性のベッドで眠っている動画や愛犬とのツーショットなどのプライベート写真が SNS に流出する騒動が勃発した。流出元は、かつて田中と繋がっていたとされる一般女性のインスタグラムアカウントで、彼女は今もなお、田中さん以外のジャニーズタレントとの繋がりを暴露し続けている芸能ライター、そうだ。 平野市王っぽい声の入った動画ジャニーズファンは流出犯の女性を図に乗らせないために SNS でいかに自分たちがノーダメージであるかをアピールし、田中さんではなく女性に避難の矛先を向けていました。それでもファン界隈に大きな衝撃を与えたのは間違いない。田中さんは2月1日夜に行われたシクストーンズのゲリラインスタライブでファンに大丈夫、心配せず、 と伝えていたのですが、これは流出騒動を受けてのメッセージだったと見られています。ど前その後も女性はインスタ上で暴露を続行。トラビスジャパンメンバーや平成ジャンプ有岡大樹の名前が書かれた誕生日祝いの寄せ書き画像をアップしたり、スノーマンメグロハスと過去に会ったと語るなど、ジャニーズタレントとのつながりを明かしている。 そんな中、また別の一般女性が、インスタ上でキングピンス以下、キンプリの平野仕様や高橋山といった人気アイドルとのプライベート交流を匂わせる投稿を連発し、一部ファンから注目を集めているという。この女性は2月上旬飲食店内で撮影したであろう料理の動画をストーリーズにアップ。そこには、 これ声だけでわかるって何件か来てて耳の良さに驚いたというコメントが添えられているのですがよく聞くと金プリの平野耀さんっぽい声が入っているんです彼女はインスタユーザーから届いたあの声本当に平野くんなんですかという DM に対しショーと返す画像も投稿していましたウェブメディア編集者イカどう。果たして本当に平野の声なのか 確証が得られないにもかかわらず、この女性が現在一部のジャニーズファンから注目を集めているのには深いわけがあるようだ。実はこの女性平異性ジャンプイノビ計算と取られた過去がある人物と言われているんです。イノビさんは昨年3月、ふみはるオンラインにコロナ災いでまん延防止など重点措置が実施されている中、 女性たちとのみ歩く姿をキャッチされており、そのうちの一人が普段の女性と見られています。記事で、夏目さん9時の黒髪ボブが似合うスレンダー美女 B 子さんと紹介された女性は、泥酔したいのびさんと手をつないで彼女のマンションに入っていったそうなのですが、ジャニーズファンは掲載写真から彼女のインスタアカウントを特定。その後、 この女性は、イーノビさんと私的な交流があることを匂わせるストーリーズを投稿し出し、ジャニーズファン界隈で知られた存在となっていきました。次々とジャニーズの名前を出して、そんな女性が平野っぽい男性の声が入った動画をアップしたとあって、ジャニーズファンが違和感に騒ぎ出したというわけだ。この女性はインスタユーザーからの DM に答える形で、 他のジャニーズタレントとのつながりをストーリーズでアピールしています。例えば、キンプリの高橋海人さん。ファンじゃないけど高橋海人くん優しそうというメッセージに、対し優しい。ほんと良い子で喋り方も普段からあんな感じでヤしの雰囲気もある、と返答。また、平成ジャンプ山田涼介さんとも、つながってるのかな、という質問には、ご挨拶しかしたことないです。 大学の時の友達は飲んでた、と答えているんです。さらに、イノビさんとの LINE のやり取りであることを匂わせつつ、そのスクショ画像まで公開しており、それを見ると、ちょっと電話できる時教えて、というメッセージに対し、この女性は、17時45分以降、お電話大丈夫だよと、返信しているのが確認できます。他にもこの女性は、 ジャニーズ JR ユニット EJets 大いキ金プリのメンバーと教習所の授業がこうむっていたデビュー組と8人仲良くなれた現在は退場しているジャニーズタレントと現役の時に従前飲むことがあったなどと話しているというもともとジャニーズファンのようですしつながりをにわせることで目立ちたいという気持ちもあるのかもしれません ただ彼女が投稿している内容はいずれも真偽不明のものばかり。一方的に名前を出されたタレントにとってはたまったものではないでしょう。今後もジャニーズタレントとの指摘交流を匂わせ、ファンをざわつかせる人物が出てくる可能性もある中、果たして事務所は何らかの対応を講じるのか、その動向に注目したい。